皆さんこんにちは、浅田スクールです。今日も N3 の文法を一緒に勉強しましょう。今日勉強する文法はこちら。〜代わりに。この代わりにという文法には2つ意味があります。意味によって接続の仕方も異なります。それでは1つ目の意味と接続からチェックしていきましょう。 何々のところには普通形が入ります。名形容詞は何々な代わりに、または何々である代わりに、名詞は何々である代わりにと接続します。意味は何々だけど何々だからという意味です。あることと他のことを交換する、チェンジするという意味があります。 それでは例文を一緒に見ていきましょう取引先の担当者と交渉中の田中さんでは値段を安くする代わりに数量を増やしていただけますかわかりましたお願いします それでは例文をもう一度見てみましょう値段を安くする代わりに数量を増やしていただけますか値段を安くするから数量を増やしてくださいという意味です値段のダウンと数量のアップという条件を交換することチェンジすることを提案しています次の例文です 英語の宿題を手伝ってもらった代わりにお寿司をおごってあげた。英語の宿題を手伝ってもらったからお寿司をおごってあげたという意味です。友達に親切にしてもらった。今度は私が友達に親切にしたという親切の交換があります。次の例文。 A 社の製品はデザインも良く性能もいい代わりに値段が高い。デザインも性能もいいけど値段が高いという意味です。デザインと性能がいいことと値段が高いことの間にこの反対の矢印がイメージできれば OK です。次に代わりにの2つ目の意味を見てみましょう。 今度は動詞の辞書形プラス代わりに名詞プラスの代わりにと接続します意味は何々ではなくここでも A と B の間の矢印をしっかりとイメージしてくださいそれでは例文を見てみましょう納品の日は私の代わりに佐藤が伺います 私ではなくて佐藤さんが行きますという意味です。私と佐藤さんがチェンジされています。次の例文です。最近は本を読む代わりにオーディオブックを聞いている。本を読まないでオーディオブックで聞いていると、本とオーディオブックが交換されているイメージです。 というわけで、今日は条件などを交換して何々だけど、何々だからという意味のある。何々代わりにという文法、そして何々ではなくという意味のある。何々代わりにという文法を勉強しました。代わりにが持っているチェンジする矢印のイメージ、反対の矢印のイメージをしっかりと覚えておきましょう。